トライーゲンですさあ今回ですねご紹介するバイクはですねこちらになりまーすレファーの400回ですねでちょっとオーナーさんの方にもですねちょっといらっしゃるんで詳しくお話の方を聞いていきたいと思います失礼しますい ま, ま, ま, <笑> ま, ません 急, 急にバイクありましたね、はい、ちょっと先お話伺ったんですけど、はい、最近買われたっていうそうですね2月ごろをお願いします その前は何か乗ってらっしゃったのその前はエリミネーターの 250V ですいいで、はい、すねでもなんでアメリカ間から急にネイキッドにいやもう純粋にかっこいい<笑>なまあ一緒にゼファー乗りたいなと確かにゼファーかっこいいっす、はい、ですこれペイントなんですけどイ エ, イエローボールイエローボールですよ ね, ーーーーですよねはいいいっすねちょっと前の方からちょっと見させていただいてうもうブレブレーキですねブレーキはもう安心のポキコです今う、ね、ウィンカーですね次 はもうヨーロピアンウィンカーがハマってます。なんといってもこのねヘッドライトですねイエローレンズのマーシャルがハマってます。マーシャルいいっすよね、はあ。僕もマーシャル結構好きで。さ、はあ、っきちょっとそうですねイエローレンズ変えないといけない。はい。うもうメーターとかもこれ純正全然メーターですよ ね, メ ッ, すねメッキが綺麗ですね。ハンドルはこれ何？れ最初から付いてたやつなの。最初から付いてたんですけどなんかかなり。 狭い絞、ね、り、はい、ハ, リケーンのハリケーンの絞り版みたいな感じですかね、はい、エンジンもまあ、ゼファー特有の黒エンジンですねあとカムカバーがかくかくカムですねポイントカバーとかもこれも全部純正ですよね全部純正だねキャブも純正です ね, ですね、はい、ちょっとびっくりしたのがマフラーが俺初めて見たんですよ純正感が純正です 普通ね、みんな変えたりとか、ね、なんか入れられたりするんですけど弁当箱が反対から見たらーマルゲーなんで<笑>いやでもちょっと変えたいですけど、<笑>まだ変えてないって感じでちょっと後からちょっと音も聞かせてもらって<笑>、はい、いいですかねありがとうございますちょっとケツいますねはいあのケツもテールランプもこれノーマルになるんですかねノーマルでいいっすねかっこいいっすねウ<笑>ウィィンンンカカーーーもヨーロピアウィンカーで ですね、なんか基本的にあまりいじってないゼファーそうですね<笑>で、はい、ゼファー自体が元々もともともかっこいいから、はあ、なんかいじらんでいいっていうのはありますよねそうですねじゃあちょっとエンジンの方を、はい ち, ょまあ、ちょっとまたやらせてもらっても全然大丈夫です、ね、まあっああポジションもいいっすねこれ結構すすハンドル絞ってやるかなと思ったんですけど、うんはあ 開けますね、結構。まあぼちぼち、ぼちぼち。はい、あ。やっぱブレーキも結構。軽い。あ、クラッチはまあぼちぼちみな、はい、感じで。失礼しますはい。静かに、静かに。<笑> スポンス結構いいっすねでフ、はいはい、これエンジンも2万5 0 0 0 k ロぐらいしか走ってないんで<笑>だと思いますエンジンの状態めちゃめちゃいいっすよキャブ多分セッティングもしっかり出てますね、はい、結構あのゼファーってどっちかになる場合が多いんで結構みんな分回すんですよねエンジンをだからもうエンジンとかすぐにダメになっちゃうんでこのゼ半ーは本当に程度がいいです いすすね あ, ありがとうございます変えたい部分あるんですけど、ね、ハンドルをちょっと変えたいと、あ、ハンドル多分これ、純正の布製のを絞ったのにつけてるから、はいああちょっとああ余っちゃってる ご, ご, ご, ごちゃっと絞りやすいうの。であの、クラッチも曲がっちゃってる人で、結構硬くなってるんで。はいはいはいはい ハンドルに合わせたややのミッシュとか な, なるほどですねまずこの辺から変えていこ う, かないいなうででマフラーも後々にも書いて<笑>そうですねでも何かちょっと今音聞いたんですけど、はい、純正感でも別にまあそうですね全然なんかいいっすよね、はい、いい音しましたよね<笑>前がそれこそ250の2気筒だったんでなんか4気筒の乗り心地というかう音がすごい気に入りました、ね、ど, どうですか乗り換えで見てよかったっ いやよかったですあ、はい、やっぱゼファーの方がはいやっぱ男川崎ですよはいもう川崎シェーボールが渋、ね、いですねはい色が赤もかっこいいんですけど個人的には黄色の方がいやなんか小野さんにはやっぱなんか黄色の方が<笑>あれなんかヘルメット赤なんで<笑>ヘルメットなんかえらい個性的な、はあ、ヘルメットですねはい、あ、あれ多分なんか 通販で、通販で買ったんですか日本であんま見ない。いや見たことないです、はい、特注とかじゃないですかいや違いますけど楽天にあったですよへぇ、えー初めて見 ま, 見ました。これ被ってブン、うん、みたいなはい、ありがとうございましたありがとうございましたはい、今回はですね、えー、川崎ゼファー404回のご紹介したでは、次回の動画でお会いしましょうありありありありありあ り, ありやででやら